今からですね、ビジュアルボードを使ったまあ、マネジメントの標準化っていうちょっとお話にしたいなと思うんですけど、今、ティムさん言われた、なんでビジュアルボードがいるかっていうことですかそうですね、普通の業務で自分のパソコンがあってでいろいろやらなきゃいけないことは、多分、頭の中にはあると思います。ビジュアルボードは余計な仕事になるんじゃないかとなるほどいうふうに思う人もいるんじゃないかなと。確かに、えっと、ビジュアルボードで 作ったり自分たちでビジュアルボードに従って行動するとかっていうのって余計な仕事になるっていう感覚はありますよねだけどそれって型ですね型を覚えるための、まあ、コストとして見るしかないかなと思っていてでそれができるようになったら今度は楽に仕事がチームとしてできるようになってきますからだからそれってある意味一瞬は、まあ、時間もかけないといけないし行動も変えないといけなかったりするしみんなで考えないといけなかったりするんだけど。 その後がまが楽になるっていうことかなと思ってます。だから楽あれば、くわり、くあれば楽ありっていう言葉がありますけど、あとはまあ遠回りにはなるかもしれないけど、まあ、遠回りして、結果的には、ねえー、近道になるっていうような考え方かなと思ってます。で、ビジュアルボードって何かっていうと、標準書なんですよね。で、そのチームとして、こういう仕事のしかとか、こういうマネジメントをしていきましょうっていう標準書の言い続けなんです。 それがチームの中ででね、バ、はい、バラバラじゃないですか、今。だから、その事実的なチームを作るにしても、これに従って行動していけば、だんだんその事実的なチームに近づいていくための、まあ、道具というふうになってきますね。それは自分がチームでやってる仕事がボードで目の前で見えると、そしたら自分で状況が分かって、で自分でその状況を読んでこう判断できるということですよね。そううううす、ね、だから、どういいう行動をすれば、こういう結果になって、 どういう行動をしなかったからこういう結果になったとかっていうその行動と結果の関係性っていうのが、まあ、非常にそのデジタルでも見えてくるし数値的にも見えてくるので結構みんなが納得するっていうことだと思いますねだからさっき の, あの振り返り振り返りっていう話がありましたけどその振り返る一つのネタを提供してくれるものだと思っていますそれだとマネジメントスタイルも変える必要があるんじゃないですかです、ね、あのやっぱり今までそのマネーージャーが まあ、自分で何をやりたいか、マネージャーの頭の中にあって、それでもう指示を出すわけですけど、まあ、これだとマネージャーの仕事は随分変わってくるという印象ですね。すねこれ上、左上にこう現在のマネジメントってね、ちょっと書いてあったり、できてる習慣って書いてあるんですこれ、一つの例として書いてますけど、まあ、こういうような、ね、習慣が今、ついてるチームがあったときに、まあ、このマネジメントのレベルを、右、まあ、日のレベルみたいに。 まあ、いわゆる下に書いてある目指すべきマネジメントようっというのはトヨタさんの、ね、考え方とか仕事の仕方みたいなものを下に列挙しているんですけど、まあ、そういうのを取り入れて右 の,、ね、あのウーブンワークデザインのところのマネジメントのスタイルに変えていくことによって非常に高い生産性だったり、まあ、チームの自立化だったり従業員満足度だったりいろんなものがこう上がってくるということになっていきます。でこれが海外で行っている スクラムだったり、アジャイルの話だったり、リンスタートアップだったり、そういった、ね、もののベースになっている考え方だと思います。で、結果的にです、ね、経営をよくしようとすると、まあ、下 の,、ね、あの原理原則、共通の価値観みたいなものがベースにあって、それがちゃんと仕組みとして回って、それが染めるとおるという関係になってますけど、それがちゃんと回っていくと、結果的にいい成果が出てくるということになりますね。はい、先生、まずその染めるとおるなんですけど。A それは染める手そのマインド作りというか、そして、そのオールというのは、その仕組み作りという理解でいいですかですか、ね、はいいい で, すでそれでですねそのマネジメントのスタイルを変えていくんですけど、ビジュアルボード自体がですねまあ単純によく、まあ、Google とかもねあの使っている KGI だったり、OKR とか、うんまあ、それと何が違うかっていうところなんですけど。 一つは、ですねこの職場活性化活動ってやつですね、単にその目標を達成すればいいっていうことではなくて、その職場自体が活性化していかないといけないと。で、前回の話でも、ですねその自由度をどう増やしていくかっていうことなんですね、そのルールをガチガチに縛っていくということではなくて、自由度を増やしていって、その中で自分たちが計画して動いていくっていう状態ですね、それがやってみてどう良かったのかとか、あとはまあ共通の価値観ですね、で動けるようになっていって、 で一体化が出てくるとかいうような形のまあ、職場活性化であとは今言ったマネージングっていうところ で, で、ね、これはまあ O.K.R. とかねも含めてそうでしょうけどもういかに定量的にねデジタルに物を見ていって目標を達成していくかっていう要素です。であとはこれをやることによって自律的なチームですね共通の価値観とかまあ、行動原則が共有されていくのであのみんなが同じ方向に向かってね早く動ける状態。 であとはまあ人間力のところですね。人間的に自分がまあ切磋琢磨することで、自分の人間性を高めていくという状態。これは経営的成果で、丸、まあ、2の、ね、マネジメントの基本要素がきちんとできると、丸、まあ、5の経営の貢献というのもダイレクトに効いてくると。あとは仕事の仕方の中で現地現物と見えるかということ で, で、すねこれ、トヨタの考え方に入っていきますけれども。 こういうことをやることによって逆に丸2とか丸5とか、まあ、いろんなね1から5のところにも影響が与えられる、まあ、行動の一つの価値観行動原則の中のになってきますと。でここですね重要なのがあの皆さんこれ老後の先生の話っていうか中でも出てくるんですけど頭で一回 いいっぱい知識としてはあるんだけれども実はそれが行動に移されるって非常に少ないんですねそれは何でかというと学校教育の中でこの知識をテストされるんですねでも行動っていうのは学校教育の中でテストされないのでこの量がいくら小さくてもたくさん知っていればいいわけですだからよくテレビの中でクイズ番組とか出てきてもあれは結局記憶ですよねそうですね行動してるわけじゃなくて記憶を確かめているのでだからこれが いい大学に出た人はね、やっぱり記憶力が良かったりもしますから、これが非常に高まってくるんですけど、でも社会に行くとそうではなくて、やっぱりこの知識っていうことの量よりも、この行動が求められてきます。なので、この行動量をいかに増やすかっていうことが、まあ、マネジメントの基本的な要素になってくるんじゃないかな、ね。 で、マネジメントの定義としてはよく管理型のマネジメントっていうのが今、まあ、主流になってますけどもそれを変えていかないといけないと要するに管理することに何の価値があるのかっていうことですね。で上の方の人たちっていうのは現場でどう行われてるかっていうことを知りたいし把握していきたいっていうことがあるのでとにかくまあ報告しろ報告しろっていう話になって管理が強くなるんですが、まあ、トヨタ流の考え方でいうと上の方の人たちは下に行くんですね。下に行って 現場を見える化することによってその現場が働きやすい状況を作っていくっていうのがマネジメントの仕事になってきますなので部下やチームメンバーが成果を出すことを支援するっていうのがマネジメントの力能力になってくるのでマネージャーの人たちとか経営層の人たちっていうのは下の人たちがどう成果を出しやすいかっていう、ね、ところで、まあ、問題解決力ですね が主流になってきて、き管理する時間を、ね、いかに減らしていくかということを考えていただきたいなと思ってます、ね、なるほどですねで、これはビジュアルマネジメントだからこそ、そのまあ、リポートを読んだり、いろいろその管理に時間を潰す必要がなくなって、実際のマネジメントの本来である、まあ、人の成長、もしくはその職場活性化に、そういう、まあ、マネージャーとしてのエネルギーを入れることができるということ で, ですね。 ティムさん言う通りで、で上の方の人たちが、このブジュアルボードを見てですね、あ、このチームなんかうまくいってるな、いってないなっていうことがパッとわかる状態になっていると、このチームに対して支援しないといけないなとか、何か問題あるのっていう話で入っていけるんですよね。ところが、それが見えていないと、いくら下に降りるって言ってもですね、物が見えないっていうか、状態が見えないと、支援しようがないので、 チームのね、マネジメント力の見えるかっていう意味で、ビジュアルボードがあると、上の方の人たちは入りやすいとなりますよ、ね、でもう一つは多分、その上の人たちは、まあ、現場見に行って、ただ見に行くだけじゃなくて、ある程度のノウハウ、何を見ればいいか、<笑>そういうトレーニングみたいな、そういう能力は必要になってくるんじゃないで す, かですだから。 同じ視点で、チームのメンバーもやっている視点と、ですね上から見る人たちの視点っていうのも、そこで、あこういう見方すればいいんだなっていうのが分かってくるし、で特にこういう世界というか、今みたいなね、在宅で仕事している状態だと、フロアに集まってそね、そのチームの雰囲気って分かんないじゃないですか。そ う, です、ね、そうなってくると、余計そういう意味ではデジタル化したり、あの見える化っていうものがしていかないと、上のホーの人たちが把握できないので。 そのチームの健全性をどう判断するかっていうことが必要になってきますよね。なるほどですね。でこれはあの、まあ、トヨタの言葉で言うとまあ現地現物だと思いますけど、前、ま、はあ、現地現物で実際に職場に行けてないというのは、もう現地現物はもう関係ないというようなことは今言われてるんですけど、むしろ 今の状況だからこそ現地現物というのは先生の話から聞くとより重要になってくると実際に職場でその人のエネルギーは簡単には目で確かめることができないから逆にそこをすごい大切にする、まあ、デジタルでもそういうデジタルのやり方で現地現物をすごい大切にする必要があるんじゃないかなと思いますそうす、ね、だからそうそうそうだから現地現物をどうやってこのデジタルの世界で再現するかっていうか現地現物に近い状態をどうやって 再現していくかとか、見える化していくかということを考えることが、そのマネジメントの、まあ、設備生産性に、ね、近づいていくっていう話かなと思いますなるほどですね、はい。で、ここに今、OS とアプリの絵が書いてありますけれども、そのマネジメントを標準化していくっていうのは、この左側のですね、まあ、OS の位置づけですねで、右側は OS がない状態。これはいろんな例えば 営業だったり、開発部隊だったり、サービス部門だったり、コールセンターだったり、いろんな、まあ、仕事っていうのがありますよね、でその中で、それぞれがですね自分たちはこういう価値観で仕事をしているっていう状態になると、非常にこの横連携がしづらくなってきます。なので、まあ、トヨタなんかをですね、トヨタさんなんかを参考にしていくと、これはですね割と標準化されてるんですね、さっきりの共通の価値観とか原理原則みたいなものが。そうすると、違う職場の人たちと会話したりしても、考え方が同じなので、 じゃあどういう優先順位で仕事しましょうとかどういう価値観で仕事しましょうみたいなところが合うので非常に仕事がしやすい状態になってきます。で私がですね、まあ昔いたところの会社だとこれがバラバラなんですね。バラバラなので非常に仕事がしづらかったです。この図を見てら、上分のマネジメント標準があるところは、それがそのオーエスとしてまあ非常に安定したベースになるんですけど、右側の標準がない状況ですと。 多分これより今もちょっとある程度なんかこう積み重なってる状態なんですけどもうその積み重ねも自体もできなくなるんじゃないかなと日のその全部それぞれの価値観とかがあってそれぞれの形にもなってその上に他の価値観がもう乗せることはできないんじゃないかなと思いますす、ねすねまあ本当に土台作りですよね家でいうと土台をちゃんと作っていきましょうっていう考え方に似ってますよね。 では、えっと、今からあるべき姿っていうのが、まあ、目的っていうのがね、ビジュアルボード上にあるんですけど、これが結構なかなか書けない人がいます。で、ビジュアルボードを作るのにですね、結構皆さん2ヶ月ぐらいかかったりして、時間がかかってくるんですけど、その理由は何かっていうと、ビジュアルボードって、まあ、こういう書き方しなさいってのは書いてあるんですけど、実際それに従って行動しないといけないんですよね。で行動ししようとした時に 本当にそれに従って行動できるかということを皆さん考えながら作っていくので実際今のその仕事のやり方をこのビジュアルボード上に写像したくなっちゃうんですね書きたくなっちゃうでも今までのその仕事の仕方とかマネジメントの仕方を我々は変えようとしてるわけなので逆に同じものを変えてもらったら何も変わらないわけですよだから新たなこのスタイルでの書き方になっているので その書き方に合わせようとするとやっぱりみんな今までの習慣に引きずられちゃうので書けないんですね。それが発藤するっていう状態になってそれで一つの例がこれです あ, のあるべき姿のところにですね例えば、まあ、元気な挨拶ができているチームってみんな書いちゃったりするんですね。でもう一つ方やですねこの他のチームから見ても明るい元気なチームっていう書いてある人がいますと。 でどっちがいいかっていうと、我々としては、この右側ですね、他のチームから見ても明るい元気なチームっていうのをまあ良しとしていますで。左側がなぜダメかっていうと、ですね別に元気な挨拶ができてればいいじゃないかって皆さん言うんだけども、挨拶をするっていうのも一つの手段で、じゃあ挨拶だけで挨拶ができたらね、どんなチームになればいいのかっていうところがないんですよ。だからなるほですね。 その目的っていうのは手段とその目的がなんかぐちゃぐちゃになっているんじゃないかなっていうのはちょっと気になっていてそういう習慣で今マネジメントしている人たちが非常に逆にね多いなっていうのを感じてます、うん、でこれを見ると悪い例その挨拶ができてるチームとそのいい例他のチームから見ても明るい元気なチームなんですけど不思議にその関係性が今ちょっと気づいたんですけどまあ一つのコードとしてその挨拶ができると まあ、一つのコード、他のコードもあると思いますけど、まあ、それができると、まあ、そのあるべき姿のその他のチームから見ても明るい、元気なチームになるというようなあの、まあ、関係だと思いますね。ですねではっきりやっぱりその左側はまあ行動ですよね。で、そして右はあのこういう行動をやれば、挨拶ができるようになったら、やっぱりこういう明るいチーム。 元気ななチームに に, になれるという話です ね, ですねだどっちかというと、挨拶がで挨拶をするっていうのは、試作になってくるんですね。試作になって、で,、ね、で挨拶をすることによって、明るいチームができてくると。で、まだね、挨拶の仕方っていうのもあって、<笑>じゃあ、適当に挨拶すればいいのかっていう話もあるし、逆に挨拶だけだと足らないっていう話も出てくるので、じゃあ、挨拶だけだと、なんか周りから見てもね、あまり明るいチームに見られてないから。 だったらちょっと周りからねもう少し見られるように何かイベントやってみましょうとか何かみんなで周りから分かるような見れるような仕組みを考えてみましょうかっていう形になると施策が増えていくわけで す, よです、ね、そうするとあいさだけじゃなくて他のこと何かやらないといけないなって話になってきて、まあ、どんどんそのあるべき姿に近づいていくんですけど挨拶だけだったら挨拶できてるからこれでいいよねって話になっちゃうので。 まあ、その辺の目的とは何かとか、状態をで考えるということはどういうことかということを、もう少しですね、深く考えていただけるといいかなと思いますね。トヨタでいうと、深掘りをするということですよね。これね、因果関係の話なんですよね、因とかの関係で、こういうことをすれば、こういう結果が生まれるっていう考え方の基本だと思っていて、それってあのプロセスもそうですよね、いいプロセスがあるから、いい結果が生まれるっていう話と同じで。 このプロセスを変えちゃったら、プロセス作ったからいいじゃないかっていう話になっちゃうので、あそこはね、あの因果関係が逆転してしまうと、まあ、目的を見失うっていう話になってしまいますから、そうですねで、確認できないんですね、そのプロセスをやってることは確認できるかもしれないんですけど、それが成果を上げてるのか、全く確認できないんですよね、特にこの視点がですね、他のチームからっていう視点とかが確認できないですよね。 自分たちの自己満足に終わっちゃうの で, で、他のチームからって見てもって書いてあると、他のチームにちょっとアンケートを取らないといけないなとか、他のチームの人たちに聞いてみようかっていう話になってきて、そこで今度はその定量化っていう話にね、これ結びついていくんですね。だから定量化しようとしたときに、これどうやって定量化するのってなってますけど、これは、まあ、ある意味一つのコツとしては、まあ、アンケートみたいなものを取ってみて、他のチームからどう見られてるかっていうことを定量化していけばいいんですけど。 これだと挨拶だと自分たちがこれだけやりましたということを、ね、書いているだけで他のチームのいわゆる意見って何も入りませんからそうすると、まあ、マーケティングができていないとマネジメントからするとマーケティングができていないということになっちゃいますよね。